佐藤健が一番かっこいいと思う映画は何 ?3 作品を紹介。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。2006年にデビューして以来、ドラマでは、仮面ライダー伝王、龍馬伝、映画では、ドローに健心、彼女は嘘を愛しすぎてるなどの作品に出演し、一気にスター街道を駆け上がった俳優、佐藤健さん。 どんな役柄でも見事に演じきる演技力や自然と引き込まれる独特の雰囲気に魅力を感じている人も多いのではないでしょうか。ここでは佐藤健さんが出演する映画作品から3作品を紹介します。バクマン。単行本発行部数が累計1500万部を超える大ヒット漫画、バクマン。を原作とする2015年公開の映画、佐藤さんは 週刊少年ジャンプでの連載を目指す高校生漫画家、さなぎ最高。最高を演じています。ストーリー担当の同級生、香木秋と囚人役を演じたのは神木隆之介さんでした。最高と囚人のコンビネーションは映画になっても最高。漫画と向き合う真剣な表情はたまりませんよね。創作にかける情熱もたっぷり表現されており、いつ見ても楽しめる映画です。ルローニー検シリーズ。 漫画家、藍崎信弘さんの代表をつく、ルローニ・ケンシン、明治喧嘩クロマンタンを、NHK 大河ドラマ、龍馬伝の演出も務めた大友啓司さんを監督に実写映画化した作品です。元作で佐藤さんは主人公・木村ケンシンを演じています。2012年に公開された1作目は、難しいとされている漫画の実写化作品にもかかわらず大ヒットを記録しました。佐藤さんによる、 人切り抜刀時、日村健信は、履しさや儚さ、優しげな雰囲気などがイメージとぴったりでしたよね。その後映画はシリーズ化され、2021年には最終章となる二部作が公開されました。彼女は嘘を愛しすぎてる。彼女は嘘を愛しすぎてるわ。僕は妹に恋をする。僕の初恋を君に捧ぐなどで知られる漫画家、青木琴美さんによる同名漫画を実写映画化した作品で、 2013年に公開されました。主演を務めた佐藤さんは、音楽業界で活躍する孤高のサウンドクリエイター小笠原明を演じました。哀愁の漂う秋が、大原櫻子さん演じる女子高校生の声だりこと恋に落ちるストーリーに、思わずキュンとした人は多いでしょう。佐藤健が一番かっこいい映画は、佐藤健さんが出演した映画の中から、代表的な3つの作品を紹介しました。 どんな役でもそれぞれのかっこいい姿を見せてくれますよね。皆さんの思う一番かっこいい佐藤健さんが見られる映画は何ですかネトラボ調査隊。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。